マウスでカーソルこっちにどっ か, かに持ってきてそこでこう押しながらそうそうそうそうそうそういいね<笑>どうもうちょっともうちょっと押しながら上そうそうそうそうそう